もはや自分から進んで墓穴を掘っているとしか思えませんよね。どうも政治いいろろのです年明け早々、日本に対してとんでもない外交ギフトを送りつけてきた韓国。いまだに向こうからの謝罪はなく、逆にこちらに土下座を要求するという。 ンチンカンぶりを見せつけています2022年1月30日付中央日報からの引用です独都日本名竹島が描かれた文在寅大統領の旧正月ギフトを在韓日本大使館が拒絶した韓国固有の領土である独都の図柄を青河台がギフトに活用するのは極めて正常だが 日本側はタイがあるとひねくれて受け止めた。実際に国と国の間でやりとりする外交的ギフトは言葉通りのギフトではないケースもある。21日に相星光一中間日本大使が送り返したギフトは聖華大が旧正月を迎えて内外の人たちに送るため準備したものだった。梅エキス、ムンベシュ、 ゴミ紙エキス、栗などが入った箱に、ドクトの日の出の場面が描かれた。ところが、在韓日本大使館は、ドクトに対するこじつけの主張をしてギフトを送り返した。日本だけでなく、韓国国内すべての中間外交施設団に送ったギフトだが、異例の抗議までしたという。韓国国内世論は、日本にサイダー、 スカッとするギフトをあげたという意見と、また反日行動をするのかという意見に分かれた。今回のギフト変装は、これに先立ち、2017年11月のトランプアメリカ大統領訪韓時に、青瓦台が晩餐に、毒とエビをメニューにあげ、日本が反発したことを思い出させるという反応もある。 ギフトを受け取った時の日本側の反応が明らかに予想されるのに、青瓦台が韓国の様々な美しい風景の中でも、あえて独特の風景を選んだという点からだ。これに先立ち、青瓦台は昨年の旧正月ギフトには十兆星図、主則ギフトには実月五宝図が描かれた箱を使った。これと関連し、韓国政府は 特別な説明はなく、独徒は明白な韓国固有の領土という既存の立場を繰り返した。とのことで、いかがでしょうか。前代未聞の外交ギフトをいきなり送りつけてきた韓国。記事では、日本側がひねくれた対応を取ったというふうに書いていますが、これは明らかに韓国側の挑発ですよね。 ギフトの中身はともかく、昨年末から竹島問題で緊張状態が高まっているこのタイミングで、あえて竹島のイラスト入りの箱で送りつけてくるというのは、全くどういう神経をしているのでしょうね。まあ、あの国に外交の常識がないことは、とっこの昔にわかりきっているのですが。昨年11月の竹島への警察庁長官による無断上陸。 竹島の観光地アピールここ数年続く韓国のどうこした暴走と照らし合わせれば今回の外交ギフトの狙いは明白です領土問題を世界に向けて声高にアピールして日本へのネガティブキャンペーンをより一層印象づけたい韓国としてはただそれだけなのでしょうあちらの思考回路としてはその程度が精一杯なのかもしれませんね もちろん、韓国が今後、どれほどわめき騒ごうとも、竹島は日本固有の領土という日本の主張は変わりません。日韓問題については原則として中立の立場をとっているアメリカも、この問題に関しては、紛争中の懸案事項と言及しており、竹島が韓国の領土だとは一切認めていません。少なくとも、 アメリカと歩調を合わせている主要先進国はは同じ立場のはずです今更繰り返す気力もありませんがそもそも1951年のサンフランシスコ講和条約の段階でアメリカ側ははっきりと竹島は日本固有の領土と線引きしており本来ならこの時点で決着がついているはずなんです。にもかかわらず いい商売ラインなどというわけのわからない境界線を引いて日本に喧嘩を打ってきたのは韓国の方ですからね。竹島問題についてはかつて悲しくも決して忘れてはいけない過去があります。第一大砲丸事件をご存知でしょうか。1952年2月4日、チェジュ島近海で漁に出ていた2隻の漁船が韓国軍によって 銃撃されるという事件が起きました。加害者である韓国軍ははじめ、一般の漁船を装って大鳳丸に近づき、日本側の乗組員が反応すると、一旦その場を離れていきます。そのわずか数分後、韓国側の船がもう一度日本側の漁船に近づき、しっかりと射程圏内に捉えた上で、一方的に射撃を開始。もちろん、 銃撃の予告などありませんでした。予期せぬ襲撃に第一大法丸、第二大法丸は共に正面から被弾。第一大法丸の船長は後頭部に銃弾を受け、意識不明の重体になってしまいます。当然、日本側の乗組員はすぐさま、病院に搬送してくれと韓国側に懇願しますが、人員が足りないなどと理由をつけて要請を拒否。 応救急車すらも呼ぼうとしないという非人道的な対応でした。そして船長はもだい苦しむ中、銃撃事件から2日後に亡くなっています。韓国側はこの事件について現在まで一切謝罪をしていないばかりか、1965年の日韓請求権協定締結の時点で、 当時の被害者によるる賠償請求権もてて放棄させるといいう対応を取ってい ま, すまさに人の道に外れた、人の気持ちをことごとく踏みにじるような行為ですよね。何度も繰り返しますが、韓国とはこんな国なのです。第一大法丸以外にも、韓国は日本に対して、人を人とも思わないような仕打ちを続けてきました。 日本がこのままじっと黙っている限り、韓国は今後も反永久的に反日という名の行き過ぎた行為を繰り返すでしょう。いや、さらに調子に乗るのは火を見るよりも明らかです。年明けの外交ギフトに対し、日本はすぐさま抗議声明を出していますが、本来であればもっとインパクトのある対応をとってもよかったのではないでしょうか。問題の構図は、 慰安婦や徴用工訴訟、佐渡金山の世界遺産登録と全く変わりません。イチャモンをつければ日本が反応してくれる。振り向いてくれると分かっているからこそ、向こうもどんどん味をしめて、子供じみたダダをいつまでも続けてしまうのです。第一大マ丸のような悲劇をもう二度と繰り返してはいけません。外交ギフトがいつか爆弾に変わる前に、